ハラダラまでちょっとしたハプニングが起きてまして、うん、あのチャンネル登録者が2万人超えました。ハプニングです。ねハプニングですね。<笑> で, すね<笑>できれば3000人から5000人で止まってほしかったキープね。キープ。キープしようとしたね、俺としては。まあまあでも本当にあま、まあ、ね、初期の頃からやってるように。 少なくむやみに人が増えてもらっても困るんでね<笑>でもでももうありがたい話ですよいやありがたいんだけどありがたい話ですあんまり喋りたいこと喋れ な, ないなる<笑>ね<笑>自分たちがねあれよく10万人とかさすごい100万人の人とかもいるけど、うんうんうん、10万人とかさあの チャンネル登録者いる人とかよくやってんなと思うよ。いやもうあれはもう上げて上げて上げまくって使わなきゃいけないこと多すぎるじゃん。そう。なんか今言ったらさちょっと失言なのかこれって言えるかどうかギリギリの線度もう引きずり下ろされるじゃないですか。そうなん、そうなんです。だから ね, ねあの失言。 なんていうんですか湿原じゃないのに湿原にしちゃうみたいな風習があるんですかね。本当に湿原の場合も多々あったりするけどね。まあそこもちょっとねできれば緩いままでね、うん、本当はだから、ね、ほらツイッターまあ20万弱ほどいるじゃないですか。はいはいはいはい そのなんかリツイートでね前言ったと思うけどバズった時の、うんうんうん、ん100リツイートと 3,000 リツイートとか 5,000 リツイートとかさ1万リツイートとかああいうものの差みたいなんてあってそれと一緒でさ一定量超えるととんでもないノイズが入るみたいなやあるんだよ、うんうん。とんでもない角度のね。あ、うん、理解るるとできる グループだけのコミュニティっていう形でやりたいんだけどね。本当は、ねうんうん、本当はそうですよね。<笑>まあ、だかがかといってクローズドにすんのもね、うんうんうん、ちょっとおかしな話なんで、まあまあちょいちょいちょいちょいね、そうそうぼちぼちやっていきましょうよ。いやだから本当に本当にこの週一回のテレビ番組方式で、な、うんだからちょうど五ヶ月ぐらいですよ今ああそうかそうか。だからそのペースでやってるチャンネルって基本ないので。 遅いよね。ないですね。うん、あのだいたい毎日とか二日に一編 か, らか、ね。それはすごいよね。また、あ、俺それがほら本職じゃないから そ, <笑> そ, そんなことしたら仕事がゲーム作れなかっちゃうそ う, <笑>そうだからその堂々と週一回というペースで五ヶ月間で二万人の皆さん登録していただいているっていうのは、うん、こ, これはもう本当にありがたい限りでで、うん。なかなかですね、うん。ありがとうございます。本当に感謝ですね。ありがとうございます本当に。 会社 N.G. で結構対談できない人も割といいの多いので、うん、そんなにね、こう簡単にそうですね対談できないですよ、ねですね、本当に本当にそうです。あの、えー、そうリストアップして誰にしようかな状況ではちょっとないとないねなかなか。ね、ただね、ッカーなんかちょっと話名前に出てる富山圭一郎さんはね、はいはい、まあもう独立されたし。うんうん と呼びたいなと思っていくる。なるほ ど, なるほど。な確かに、うん。富山さんいいですね。僕考えてたのは、その。ゲームクリエイター路線で行くのか、うん。ちょっとあの。業種ごとちょっと変えちゃうとかね。なるほどね。まあ、ゲームの世界でも、クリエイティブもいくつか、それこそ音楽作ってる、あとは。絵を描いてる。あそのサウンドはちょっと、サウンド会は作りたいん、ね。うんうん、でもそれも。密になるじゃん。うん、うん。 サウンドはね有名なねナムコ、うんうん、旧ナムコサウンドかつ旧鉄拳プロジェクト出身 の,、はいはい、あのサウンドクリエーター有名なのたくさんいるんすよ、ねうんうんうん。今もうだから今は最近もあれだよあのほら「鬼滅の刃」レ、うんうん、コード大賞と っ, ってたしたよ、ね、あれの曲とか、はいはいはいはい、ほらあ、ね、の歌とか作ったの。 実験プロジェクトで。もとね、もと、ね、いたんですもんね。ーだから、その辺、ちょっとだから、そのゲームの中の別ジャンル。っていうところは。うん、まあ、今まで、あの、うん、なんていうんですか、いろんなことないジャンルなので。あ, あとは、だから、あの。 本当は、うんうん、一般のね、うんうん、ファンの人とか呼んでやりたいぐらい。い や, い や, いや、当然そこは本当やりたいです、うん。本当はそういうマニアックな企画の予定だったんだ、ね。本、う、当、んうん、は本当はそうです。本当は一般の中から視聴者の皆さんから抽選で呼べるっていう、ねい。まあ、ある意味ちょっとドキドキするけどね、うん、その。うんうんうん、ほ、本当にどういう人が来るかわからないので、ご、うんうん、ちそしよう。確かに、確かに、うん。そうそう。だから。 そ, うそのさっきのサウンドの話でいくと、うん、だから次収録してオンエアすると、うん、まあ9月中なのか10月になるかもしれないですけどオリンピックのね、うん、入場曲で沸いたわけじゃないですかゲーム業界は あ, あったね、はい、それをねゲーム音楽を作ってるどなたかに僕はまあちょっと時間が経ったりしてもうちの会社のも流れたしな あれはだから我々のこのゲーム業界における衝撃なまあすごい嬉しいハプニングだったわけじゃないですかあれって更新曲的にハマるかどうかっていうの選び方もしてたかもしれないですあれあ更新曲に合うかどうか か,、うん、かそれはあるかもなだから指揮者からの、うん、そろそろじゃあ選手入場ですからドラクエポンいったじゃないですかあれはやっぱり入場更新として入り方としては絶妙なんですよう なんか80年代行かねえんだってちょっと思ってたけ<笑> 80年代行ってほしいなみたいな、うん、だから多分あれはゲームサウンド業界って言えいいのか急遽の OK を出したと思いますよそうか、うん、どうせマニアックに行くなら源平党まで行ってほしったな<笑><笑><笑><笑><笑>これどこの国が入ってくるかですよね、うん、結構結構それそこの国の人たちポワっとしてると思いますよ、ね これ何<笑>この音何と思いながら入ってんでしょうねきっとねでもね、もうだから そ, その辺はだからそのサウンドクリエイターの人たちにね話聞いて聞きたいなっていうのはあるんですよいやわかんないそこで判断してるわけじゃないんじゃないの別に更新のしやすさでは割と源平とマネはね<笑>いやいやだから更新しやすい曲もありますよ<笑> そ, その時に入ってくる国の人は困りますから免刑<笑>が出てくるとこの音楽とか、ね<笑><笑> 日 本, 日本ね日本選手入場とかでやってほしかったけどね全、うん全ん全んでんでんでんでんでんでんで<笑>、ね<笑>ねね、んでんがんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんいんでんでんでんでんでんでんでんでのでんでんでんでんでんでんんでないので どなたかっていうのもあるし。うんまあ、プロに限らずプレイヤー呼びたいけどね、うんうん。本当は。プレイヤーと。話はしてみたい確かにそうです、ね。だから鉄拳に限らず、うん、やっぱり。前もね、バーチャー鉄拳、あのストーリー入った来てもらったけど。うんうん、今のとギルティーとか。うんうんうん、あの他の通じ格闘とか、sn エの。やってる人とか、うんうんうん、なんかやっぱり。プレイヤー。まあ、まあ逆に鉄拳やってる人だとさ。あの普段さ。 ネ ッ, トとネットとか自分の友達の界隈で相当なこと言っててもまあよほどのたが外れてる人じゃない限りやっぱり俺を目の前にしてあんまりそんなたくさん本音も言えないと思うから<笑>であればむしろ他社さんのゲームやってるプレイヤーとかだったら結構いろんなことを喋れやすいと思うから そ, いいう、ね、そういう人の話は聞いてみたいけどね。うんうん確かに えっと、前から言ってるそのあーはいはい。ねっ一回やっぱりそあのー、やっぱりジャンルの中で言うとやっぱりゲームゲームジャンルで言うとやっぱりコスプレイヤーさんってね今そのそえなこさんから始まりいろんな方がそのフォロワーの大きい小さいとか関係なしにそのとにかくそのクオリティが高いっていうのが 思ってるところなんていやーなんかクオリティはちょっと上がりすぎてねいやいやうあの個人で作るレベルじゃなくなってきてるじゃん。うんうんうん、あんなな昔考えられなかったよ、うんうん、いやーだからいわゆるそのコスプレは、うん、さすがに80年代はそんななかったけど、うん、90年代からじゃないですか、うんうん、ガーッとそう、ね、ゲーム系のコスプレするーだったの。あの頃 はもう全員がただの査定の布本当ただ切り張りしてただけみたいなレベルだったんだけど、うんうん、今はもうこどこで作ったのみたいな。いやいやなんか自分、ね、だからなんかしかも自分たちの中でノウハウが上がっててそうなんですよ ね, ねワンオフものですごいの作るわけじゃないですか、うんうん、だからあれは興味深い世界で、ね、世界です本当世界です あ, あれは。それ、ね お金儲けしてている人なんていうのは逆に言うと少数派なわけでしょ、うんうん、ほとんどの人はエンジョイ、うんうん、自分が楽しむためにやっていて、まあ、むしろ自腹を切ってやっていて、うん、あ, のある意味儲かるわけでもないところで、うんうん、あんだけのモチベーション発揮して、うん、まあ好きこそものの上手なれをあんなにそこに時間を費やせるっていうのはなかなか面白 い,、うんうん、いや趣味の究極じゃないですか。うんうん そのほのと に,、ねうん、に原さん今言われたみたいなあれはもう世界なんですよ、うん、コスプレの世界なんですよ。そ,、ね、そこはね本当に興味深い俺はあれとその例えばそういうコスプレとかその二次創作で絵描いてる人とかとは、うんうん、今までずっと距離をあえて取ってきた人なんでそういう意味でいろんなことに、うん、ツイッターとかで言及するのでいや原さん結構。 フランクで話してるじゃないって見えるかもしれないけどそうじゃなくてそのそういう人そのいわゆるファンの人とかとあまり親密になるっていうのはさだからなかほら不公平感みたいなっちい方することあるわけじゃんこれ、うんうん、特に競技性高いゲームだとだからそういう風うに見られないためにも実はかなり一定の距離っていうのは常に置いてきただけに、うんうんうん、逆にね割とねちゃんと話したことないですよ、ねうんうんうん、いやーかちょっとね今の中 話してみた い, ないうの今だからら本とにあのそのビッグネームじゃなきゃダメだとかそういう話ではうじゃなくてねあの熱心にやってる人だったらちょっと話はしてみたいあの熱量が本当に興味深いですそまあ絵描く人たちもそうだよねいやほんとそうですねまあ絵はね俺も描くからなんかモチベーションなったか分かる気がするんだけど スプレーはねイラストとかもね、うん、あれ描いてる人が公式公式っていうか別に俺が公式ってい味んじゃないけど、うんうんうん、俺とかにその見てもらうこと自体をよしとしているのかどうかとかね、うんうんうんうん、確かにね、うん、こういうのとか聞いてみたいな、ね、はいはい本当にどっかのタイミングでやっぱり声優さん一方呼んで声優さん、ね、っていうのもありますけどね、うん、なかなかそこも。 こういうのお仕事されてるしこのだから、ね、なかなかタイミングとやっぱりあの何回か実はあのオファーをしてる方とかいらっしゃるんですけどやっぱりちょっとこのタイミングでとっていうことがやっぱ多い、ね、結構鉄拳も大御所さんです、ねうん、使わせていただいてるので、ねうんうん、ドレジェンドな人とかそうなんですよ、ね、さんは ね, そんですよね昔からもう俺も四半世紀本当に声優さん業界とね、うん、やってるけど。うん でもね、そこも俺声優業界も実は結構実はワンクッションツークッション距離置いてるんですよ。まあ、ディレクションとかは直接ねしてたりすることもあるけど、うんうんうん、でもね距離置いてるんですよ。あの前もどっかで言ったかもしれないけど、俺声優さん名前で声選ばないん、うんうんうん、あの伏せた状態で。はいはい。 ああいう青プロダクションの人とかいろんなプロダクションの人からサンプル CD っていうかサンプルボイスをもらって、うん、その番号だけにしてもらって、うんうん、聞いてでスタッフが逆に20人ぐらいから絞った45人を今度逆に俺がまた聞いて「うん、いやこのキャラはこの人じゃない」って選ぶようん、にしてるると たまたまそれがあっていうことあるけど、ね。割とね、そこもね、あえて距離とってるんですよ、あの、うんうんうん。自分がファンになって。なんか感情移入しちゃって、うん、それで選ぶとかってしちゃうと、やっぱりその。帰りが出るじゃないですか。うんうんうん、だから、実はそこも距離とってる分。実は、そ、あんまり詳しく、俺ね、あんまり詳しくなかったりするんだよ。性格。でも、そっちの方がいいですよ、ね。実は詳しくないんですよ。ーあ、もちろん、名前はわかってるし、うんうん、何に出てるかだってわかるんだけど、あんまり。 必ずスタッフ一つ挟んでもう最近は全部そういうふうにしちゃってるんで、うんうんうん、ちょっと逆に知らないこと多いから声優、うんうん、とか、ね、逆にねうちのグループでいうとあの万ダムコでいうとアニメ側の部門の人たちはやっぱすごく詳しいけど、うんうんうん、俺はゲームで自分も声優やりながら。 俺も相当長くらいなだからそうやってる割にはそういうことしてきた割にはそんなに詳しくないんだよ。はさんが「鉄拳」のその声ってもう公にしていいんでしたっけ何と何やったことあるっていうの声は結構みんなもう知ってるかもしれないし時の頃から隠してるやつは1個もないですよね。モーションキャプチャーは結構隠してたのか 最近でも入れ替えたけどねここ5年、うん、78年で、うんうんうん、割と入れ替えたからほとんどあ一部残ってるけどノーん、うん、ンションキャプチャーは割といろんなキャラがやってて、うんうんうん、声はだってもう い, いくつかだよね吉光と、はいはい、あとあそうそうだ昔でとか えー、あとはマーシャルローだよねこれ、はいはい、ソローマーシャルローこの2人 そ, そ, れてそれはタッグ2の時に変えたとか割といくつか細かいところではやってたりしてあとは企業のトップさんそれ原田のバーって感じなのかな<笑> 宮川さん一回来てほしい。ああ、うちの。はい。企業ってうち。そうそう。宮川さん面白いよ。宮川さん。宮川社長は。僕だって。いっぱい宮川さん出てるメディア見てるんですよ。よ宮川社長はやっぱりそのどっちか と, いうとアニメ畑が長いですでももともとゲームもやってたんだよね、うんうんうん。なんだけど、いろんな経験してる人で。うん、あのう、かのね。宇野澤さんっていう人と。う ん, うん、うん、ピピンアットマークで。 ま あ,、まあ、あのいわゆる旧バンダイのピピンットマーク負債額がすごいっていう、ね、はいはいはい、うん、何回か危機何か NHK でやって た, あ、ね NHK, でってたでね、NHK でやってたあれあのストーリーは面白いですよねそして今バンダイナムコエンターテインメントの社長ですからねそこを経て、うん、そうだねうん サンライズだからねそうですからガンダムとかねやってていくつかであの実際にその表に出て喋ってるシーンを僕は何回も見てるので、うん、宮川さん話面白いなと思って一回来てくれないかなっていうのは純粋に思ってすます、あ、社長なんで お,、ね、お願いすれば出てもらえると思うんけど<笑>そう俺がやりにくいわ<笑>だか誰がサポート上司なわけだからさ。 ハ原ーさん困ってる絵も、OK、なかなか面白いでしょう、ね、社員がインタビューするみたいなねし、うんうん、か今日もねお酒、うん、お酒作って出して、ね、後ろから、うん、竹取さんがたこ焼き出してそこのどうすんだよそなんか対談じゃなくて途中から普通にそれでお前そういえばあのあれのプロジェクトさ今あの予算だけどさ<笑>お金の話ね<笑>急に普通に仕事の話で振られたのは も, もう全部カットだぞそこはだからもう、うん ファミリージョッキーで逃げますよ。いやでもの、<笑>ファミリージョッキー、<笑>そんなルコーラスでっても足りねえから。<笑><ずっと笑>いやでも本当ね、面白い話、うん、といっぱい持ってる業界のガンダムの話とかめっちゃ面白いよね。うんうんうん、それも、あの十年後に十年がもう、下手したら三十年後かもしれないけど、には出せる話が多いんだろうけど。うん、だから、宮川さんもそうだね、俺とちょっとそこに出 て, て、あの、はいはいはい、本当のこと言っちゃう人。うんうん 本当のことが一番面白いじゃい、うん。あったあった真実が。本当にそれが本当のこと言っちゃうから、あ話聞いてて面白いのね。その断片が見えるから。そ う, そう。本当のこと言っちゃうから。そう本当そうなんです。そうなんです。だから相当切ってんだろうなっていうのはわかりますよ。相当じゃないよ。<笑><笑>そこだけ共通しるよ、<笑>俺と社長。喋ったうちの<笑>ね、五分の一、五分の一しか使えないんだから。そう。ほとんど使えないんだからもう。その二人が喋ったらどうなるかずたいな。五つ喋ったら四つは使えませんっていう。<笑>うん、そう。 だからほんで一回宮川さんねタイミング次第でもうちょっとほんとにレジェンドタイプでいくと、うん、あの前からそのリストにも上がったりしてましたけど、はい、あのドラクエの堀井さんとか元、うん、FF の坂口さん 最近坂口さん結構活発に動かれてるじゃないですか坂口さんは堀祐さんとか ね, ね、うんうんうん、たこ焼きパーティーとかにしま、うんうん、坂口さんは俺実は話したことないそうですよね、うん、僕も見たことないんですよそうなんだよで俺割と机にとは縁深いんだけど、うんうんうん、坂口さんないんだよねで今新作で結構あのいろんなメディアに出てるので タイミング的にはもしかしたらっていうのはあるんですけど、ね、なるほど。あとはその原さんからもちょっとアイディアで言ってたモンハンの辻元さん辻元両蔵さんでしょ、うんうんうん、辻元両蔵さんはあの礼儀正しくお願いすれば来ていただけると思いますよ<笑>、うん、じゃじゃあそこはお任せですね、うん、礼儀正しくだと<笑>お任せですねお蔵さんは 梁さん本当いい人だからな。今まで対談あります？対談はない。ないですよね。もう飲みやばっかり、うんうんうんうん、飲み会ばっかり、うんうんうん。だからそれこそこの一年二年は い, いやいやもうこコロナ禍の前ぐらいから、ね、全然とそうですよね。全然せっなく飲み会も行けなくなっちゃって。うん、う本そうですよね。でも本当ね。うん ほんと人格者っていうかうんぶらないし、ねはあ、それもゲーム業界の中でも随一ですかねいやだと思うけど結 構, 結構みんなあの面白いもんで良三、はいうん、さん良三さん本当と気さくな人なんだよ、はいはいうん、もうゲームショーとかね海外出張とかさいろんなとこで。 うん、E3 とかっていろんなパーティーあっていろんなとこに行くとさ、うん、いったりとかさ、うん、バー行ったらたまたまいたとかそういうところでも周りに俺いろんな会他社さんの人とクリエーターとか一緒にいるでしょささんあーさんあってみんななって「うんうん、あっ良三さん」っつって「おい」ってやったあとにもみんな良三さんいい人だよねってみんな同じようなこと言ってるから多分みんな同じ感想だと思う。へ、うん、<笑>えー。<笑>そうなんうん 優しい感じなのよ。ああ、なんか優しい絵になりそうですね。優しい絵。ハ<笑>ラ<笑><笑>さんでもトゲはないですよ。そうなの？ないですよ。毒もないしトゲもないですよ。え、俺毒ない。全然ないです。そうですよ。そういったの聞いたわよ多分。いや、毒トゲは僕思ってる人いるのかあのだから印象的とかインパクトはありますけど。 忘れないとかいややっぱりそのなんだろうその印象の良さ悪さでいうと印象悪いところって多々あると思うよ。良三、うん、さ, さんとかは分かんないネットで見てる人はどうか分かんないリアルに会うとわかるってへえ か,、ま、かって感じでもねやっぱ存在感はあるのよ不思議なことにでそういう人ってやっぱりその近寄りがたかったりとかあ、まあ、ある意味尖っているからこそとか。 オーロがあるから話しにくいとか、うんうん、まああと極端な話やっぱりそのそのの分かんないゲーム業界ではあんまりないのかもしれないけどその分かんないあなたも芸能界とかお付き合い長いから、うんうんうん、そのやっぱりその大物としての大物として大物すぎるがゆえに選ぶって見えるみたいなところがあるわけで、ね、取、うんうん、ってそういうところお ご,、うんうん、おごりが出てるみたいなとことかさ。うんうん け力がある立場だからこそみたいな強さが、はいはい、みたいなってさいい部分もう仕事でいい部分で発揮される部分もあるけど、うんうんうん、普段はあまり良くなかったりするわけじゃないですかそういう部分は全くないハラ、うんうん、ー、うん、原さんにあのトゲと毒があると思ってるかどうかちょっと今度はアンケート取りましょうよいやアンケート取ったら<笑>そトゲがあるって書いた方が面白いからみんなそっちに投票しちゃうじゃな<笑> トゲがあると思いますか、毒があると思いますかの二択にしましょうよ。<笑>えそれどっちも良 く, <笑>くないけど、っけどっちも良くないうちのどっちかってやつですよ。毒になっちゃうんじゃないの？いや僕一切思ったことないですよ。いやそれはやっぱ捉え方は人によるよね。癖は強いと思いますよ。<笑>癖はそれはそれは思います。癖は個性でしょ？それは。そうそう個性強いなと思うけど、くトゲある毒持ってるとか一、うん、回も思ったことないですけどね。 でもさ例えばさっきのね辻元良三さんで良三 さ, さんとかってほらあの前も言ったと思うけどさりげなくねバーとかでこっちのグループの会計とかさ払っててくれったりするわけじゃん。かっこいいこっちあれだよ。もうなんか 10社ぐらいいる中で誰が払うかってなんかじゃんけんやったりとかも大もめしてる中で<笑>なんか払おうとしたらあ「もういただいておりますっ」って誰があってみたいな関係ないテーブルの杉本さんが1回こっちに呼ばれて一杯飲んだからって全部僕は両三さんが払ってくれたらしいみたいなそんなのさ 俺なんか怒った日にはさ、想、う、像、んうん、<笑><笑>つく。次の日言うじゃん<笑>みた<な><笑>いな。俺<笑>怒ってやったってみんなで<笑>うん、うん、一生一生言うんですよ。そうそうそう<笑>俺はあの時よりみんなに怒ったから<笑>一生言うて、まあ。さりげなくそれをね。かっこいいです ね, ね。だからそれ以来みんな<笑>領土さんってなるじゃん。次回どうする話のね結末としてはね。 あの本当にちょっとあのタイミングみんな待っててねっていうの と,、うんえー、と今回はちょっと次誰になるかこうご期待みたいなあの結末ですわこ の, このキャスティング会議は。